いいね。 Tımuğu! Neye zavallı? Zeyna! Zeyna! Zeyna! どそれやいもんもんとはとりあえ Käympi pois, vastuun. Valitettavasti te on. 何 Ne oli tosut olla hänne kutuinen. 殴らせてもらう。 何？うん Joo, mä se rauho. Ah, sitä <köhön> tiettäkää myömmiä alussasuja. Ilmeisesti näitä saa jopa jopa niin kun näitä käytettyä alussasuja Japanissa niin kun kolikkautomatista. えっ<音楽> Hähä! <tri> <tri> Nyt toivät muta ty tykkät tuota ku... Mafia. What color are you cool? <laughs> Actually, that'll move. ああ。<laughs> <タッ> ん、uh -huh. uh -huh. yeah, Huh? Be nothing, man. Yleisin pelityyliin mulla otuinen. Se oli kyllä aika penukestävä pereva. Tämä on kyllä hakannut koko naisen kaupungin jossan tämän lisä. Anna. Hmm. Eräs mies. 結構高いかもしれない。 lento. あ。 through it. Ken ne on pelottavia? Miten ne sai lähtemään? Tiesi kaiken. Niin on se. Täysipanakin tiesi kyllä aika liikaa. Mies joka ties liikaa? Aaaaaaah. Vanhempia. Toimuu huinia kutsamua. この店は何時から開くんだ誰店ならまだ準備中だよ橘不動産の話を聞きに来たんだがあんたここの店の 店長だけどもしかして人生一家の人人生一家う ん, なんだ違うのかよおいちょっと少しだけ話を聞かせてくれないかあんた立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろなんなのあんた。 さっき言ってた人生一家ってのは東上界の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ毎月きっちりミカジミレを取ってたくせによ橘不動産に追い払われちまってあ、はあ、極道が肩毛相手に退いたああ、はきれたもんだよこのビルの他の店はもう橘不動産に立ち逃されたのかうん ある時急に立場の不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ中には立場の不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて残ってんのはもううちだけいやああんた家族で店に住んでいる住む場所別にする余裕なんてないからね神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ 連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせこれともやっぱらる中で照弁させたり大声をいわめかせたり不審理まで出しやがる立花不動産も人間も毎日来るのか最近来るのは無言電話だけ夜通し何百回ってかかってくるよ誰だ なんで急に ど, どうしよう56人がいる生瀬さん立花不動産です入れてやってくれねえか連中と話してみたい安心しろ何があっても俺が守ってやるわ分かった どうすか立ち退きの件考えてくれました う, うちは出ていきませんよそうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし勝手な都合を並べて座られちゃ困っちゃうんだよなだからって毎日毎日嫌がらせしやがってうちには赤ん坊だっているんだぞ 見ない顔だけど、そちらさんは。ね、生せさん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにこ俺は堅気の人間だが。この店の用心棒と思ってくれている。用心棒。誰に対してのですか。立場の不動産って。堅気ずらしたヤクザだ。うん。 別に部外者が何を構いませんが、まあそれを言うか分からない、ね。これ。人生一家のノアリさんからです。Nani、それを月万の三年分に色からな万 生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。Uh -huh. あんたら か, か。百万。それと、うちの社長から気持ちとしてプラス。二百万。お子さんのミルク代に。もう二百万かな<音声>、ね。生瀬さん。 もうこれで手打ちましょうよ早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかねか金の問題じゃねぇ俺はな勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ赤いてっぱいねんてあかわり綺麗事はよしましょうや生瀬さん もうこれ以上こねてもあんたのもらいは増えませんから あ, あ, あ見えすぎた芝居しやがって金の問題じゃなかったら何の問題だこれ。何か あんたにはあの泣き声が聞こえねえのか子供の前で親の顔にさっさば叩きつけんのが立場の不動産のやり方かそちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね<笑>まあいいでしょう 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がたが何が何い何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何す何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 今時こんな街で妙な正義感におわせちゃ命が危ないよお兄さんおわさびはほどほどにしないとねえっやあんたこの店閉めて出ていくのか <ー><ー>出てけと言われてさっさと出てったンチはバカだ<ー>辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによさっきよやったもべさ。<ー><ー><ー><ー><ー><ー><ー><ー> さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだもうここでの仕事は済んだってさ次のとこに移されてったよ次のとこどこださあねえいろいろだよ立花さんとこは手広くやってるからどういう連中なんだ立花不動産ってのは、うん、何が目的か知らんけど あそこに関わるのはやめときな。あの人たちあ、カムロ町の闇だよ。闇。うん、俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに切るための一撃。人生一家もその手で追い払われたってわけか。 聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間、東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。いいよ。な本家の上能金長ロまかしてんのが、匿名で作られてね。もっとも、作られたのはそのほんの一部。<笑>全部ぶちまけられたら、組長、絶対殺されるっていう。<笑>なるほど。 タチが小出しにちくって脅しをかけたってことか別に俺はタチさんとこがやったなんて一言も言ってないよただヤクザのそんな弱み探り出せものあそこ以外にはまずないだろうけどねうーん<笑>俺があとあんたに言ってやれるのはタチからは手を引けって忠告くらいだね Jotain hämärää kaverissa kuulutekin on. Köhömm.